1、2、1、ほらね、跳躍成分になってるでしょ跳躍成分、あとはスピード、リズムの問題なんです 百習武道具店の動画こんにちは百習武道具店の動画ですやってますか今日は跳躍すぐりのやり方とコツを説明します中学校に入って剣道部入ったんだけどなかなか先輩みたいにうまくできないとか自分じゃうまくできてると思うんだけど周りから手と足が合ってないと怒られるとか今日もできるだけ分かりやすく説明しますのでぜひ聞いてください 今日のの動画は3つのパートに分かれてますまず1番目は最初になんでみんな跳躍素振りやってるのか跳躍素振りの効果こんないいことあるよっていう話をしますそして2番目に実際のやり方とコツですねそして3番目にこれを守ってやってくださいっていう8つの、ね、ポイントがあるんですよこの8つのポイントを守りながら跳躍すぶり練習するともうめちゃくちゃ上手くなりますよ じゃ早速だけど跳躍素振りの効果3つあります聞いてください1つ目は跳躍素振りを練習すると市内の振りが速くなるって言われてますこれはこの素早い動きをね何本もやってると次第に腕と肩の力が抜けてきますそれで早く振れるようになるって言われてます2つ目は 体のバランスがうまく取れるようになります。これも同じですね、こういう、ね、難しい動きなんですよ、この跳躍すべりの中で手と足を合わせるっていうのは、なかなか難しい動きなんですけど、それをこなしていると、体の中に軸ができてきて、どんな体勢からでもすぐに打てるようなバランス感覚が身につきます。そして3番目は 他の素振りと違って実践に近い素振りなんですよね、実際にこの踏み込むような足素早い動きこれが実践に近いのでやっぱり、ね、楽しいんですよね、できるとかっこいいこれが3つの効果ですじゃあ、お待たせしました跳躍素振りのやり方できるだけ分かりやすく説明します、基本となるのはすり足覚えてますか前 前あとこのすり足ってみんなやってよね覚えてるすり足ができる人だったら跳躍素振りはできます一見難しそうに見えるんだけどすべてはこのすり足がベースになってますじゃあこれからね全く初心者の人で跳躍素振りできるようになりたいって人はちょっと最初聞いてくださいそれは跳躍素振りっていうのはできるとかっこいいんだけど実はね落とし穴もあるんですよこれは まっすぐ竹刀を振れるようになってからじゃないと悪い癖がねめちゃくちゃついちゃうのいいですかだから最初はどうしても竹刀持ってると重たくてこれをなんとか振ろうってなっちゃうので竹刀は置いてください置いてください大丈夫です何も持たなくて大丈夫とにかく何も持たないで手と足の動きから覚えていきましょうそれが最短の近道です じゃあここから実際の動きやっていきたいんだけどまず最初にみんなつまずくのが手と足が合わないその、ね、一番大きい原因はスタートが違うんですスタート間違えちゃってる普通の素振りってみんなここ構えたとこから素振りやるじゃないだからみんなここからスタートって思うんだけど跳躍素振りは振りかぶったとこからスタートなんです振りかぶったとこからスタートここがまず違うわけ。 はいそして次に動きもねちょっとだけ違います跳躍素振りの動きっていうのは最初振りかぶったところから前に出るとき振り下ろすこれはいつもと一緒だよねでも後ろに下がるときには振りかぶるこれだけでいいです前に出るとき振り下ろす後ろに下がるとき振りかぶるこれだけ振り下ろす、振りかぶる、振り下ろす、振りかぶる 実はたったっこれだけのことなんですここまで大丈夫ここまで大丈夫もう一回復習するよ一番大事なところだから跳躍素振りっていうとみんなすごく難しいことやってるように思うんだけど簡単に言うと振りかぶった状態からスタートが違うね振りかぶったところから前に行く時は振り下ろす後ろ下がるときは振りかぶる前に行く時は振り下ろす後ろ下がるときは振りかぶるこれだけなんです1 2 3 4これをすり足今練習してできるよねすり足これでやるだけ同じ1234これが全ての跳躍素振りの基礎なんですこれをちょっとずつ速くしていくだけじゃあここから少しテンポよくリズムを取りながらやっていきたいと思いますいくよじゃ最初構えて跳躍素振りは振りかぶったとこからだったよね振りかかぶったとこから 1で前に出ると同時に振り下ろすで2で後ろ下がると同時に振りかぶるいいですか1212これだけを跳躍素振りってこれがもう跳躍素振りなんですいくよちょっと早くするよ212早くします12121212 1、2、1、2、1、ほらね、跳躍するになってるでしょ、跳躍するあとはスピード、リズムの問題なんです基本的な動きは一歩前に出るときに下ろす、後ろ下がるときに振り上げる、これだけのことなんですじゃあ、ここで多分みんなね、一つ質問があると思うんです、確かにね、このすり足の素振りはできるよ、できるよ、でもまだジャンプしてない、思ってるでしょ。実はねここが 一番大きな分かり道な道んです実は跳躍素振りっていうのはジャンプすることじゃないんですよ跳躍っていう名前なんだけどジャンプじゃなくてさっきのすり足のことなんですこのすり足を速くしていくだけのことなんですだからこれねジャンプって思っちゃうと体が開いて足が変な方向を向いたり こういういね、左足が右足を追い越しちゃう悪い癖がついたり両足いっぺんに飛んじゃったりっていうね悪い癖がいっぱいついてくるんだけど基本の基本はさっきのすり足なんですすり足だけこれでもうできてるんですはいじゃあもう一度最後にまとめておきますね跳躍素振りっていうのはジャンプしながら素振りすることじゃなくていつもねみんながやってるすり足すり足 すり足 前, 前、後ろ、前、後ろ、前、後ろ、前、後ろ、これを速くしていくすり足のお兄ちゃんのことなんですじゃあ分かりやすいように、しない持っていきますね、はい見ててよ、最初スタートは振りかぶったところからいきます、振り下ろす、上げる、前、後ろ、これを速くしますよ、速くしますよ、いつもと一緒だよ、1、2、3、4。 めんほらねいつものすり足を速くしただけで跳躍すぶりになったでしょそれでいいんですそれが跳躍すぶりなんですはい、ではここからは差がつく8つのチェックポイントいきます まず1番目は右足、左足ともに相手の方に向いているかです。これが例えば右足が変な方を向いていると跳躍素ぶりしているとほら体がこっち向いちゃいます同じように右足まっすぐでも左足がこういう種目足違う方を向いていたらほらこれもなんか体が開いちゃう跳躍すぶりになります必ず右足も左足も相手の方を向けたままおへそも相手の方に向けて跳躍素ぶりをしますこれが1番目。2番目は 両足を一緒にジャンプして飛ばないってことです。これはね、よくある間違いなんだけど、跳躍するってジャンプじゃなかったでしょすり足だったでしょすり足って必ず、右左、左右、右左、左右だったじゃない。これと同じように、右左、左右、右左、左右。これと同じように、速くしてあります。だから、すり足のお兄ちゃんなんです。3番目のポイントは、左右の足幅です。これは、 構えたときは左右の足幅は握り拳1個分ってできるんだけど跳躍素振りやってるとだんだんね足幅が、ね、狭くなってくる狭くなってくるこれはね直すいい方法がありますこ例えばこういうラインテープあるでしょラインテープの上で右足左足の間にラインテープがくるようにしてこの、ね、線を、ね、踏まないように踏まないように素振りを続ける踏まないように踏まないようにほらね握り拳1個分空いたままでしょ。4番目は しっかり素振りの最後顎まで振り下ろすってところです顎まで振り下ろすこれ何でかっていうと体の動きに勢いをつけようと思うと大きく振りかぶって大きく顎まで振り下ろした方がいいからですこれを竹刀が上向いたままこういう跳躍素振りだと体に勢いがつかないです大きく大きくやってみましょう5番目はこれは普通のすり足とも本当一緒なんだけど 行きたい方向のの反対側の足でで蹴るってことなんです前に行きたかったら後ろ足左足で蹴ります後ろに行きたかったら左足じゃなくて右足反対側の足で蹴りますすり足もそうすり足もそう跳躍するよりも同じです行きたい方向の反対側の足で床を蹴ってやることなんです6番目は 足の使い方なんだけど左足が残ったまま右足だけ出すような足の使い方はやめましょう7番目はこれもまた足です左足が右足を追い越さないってことですちょっとやってみますねこれ悪い例だからね123456追い越してるでしょ右足をこれは良くないです8番目最後は 上にジャンプしないってことです上にジャンプしないってこと跳躍素振りはすり足、すり足低く足の裏をこするようにすり足で行います。 以上が8つのチェックポイントになります。特に最後のね、6番、7番、8番目は、跳躍素振りをジャンプするんだって思うと出てきてしまう悪い癖です。えー、いかがだったでしょうか以上が跳躍素振りの動画になります。僕のチャンネルではこのように小さい階段を少しずつステップアップしていけるような動画を配信しています。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるよ